おえいい。お腹周りが気になる人は一度はプランクやったことあると思うんですけどこれ実は体を水平に保つよりお腹の位置を下げた方がお腹へこませる効果高いってご存知でしたか一般的には体はまっすぐしてねって言われてるんですけどお腹下げたら正直3倍早くへこみます今回は20秒を3セットやるだけ メリットからデメリットを解説していきます。プランクのデメリットはお腹よりも腕が疲れる。腹筋に効かずに腰に効いてしまう。こういったことがあるんですが、ここはうまいこと呼吸を使っていく。プランクの前にウォームアップを少し入れることでお腹に効かすことができるんです。しっかり。 お腹に効くようにやっていきますんで一緒に頑張りましょうお腹を使う意識と腰を丸める意識ができないとプランクはお腹に効きませんまずその2つをストレッチを行ってからやっていきますうつ伏せの状態から手を脇の下について状態を反らしてキープしましょう息を長く吐きながらお腹を下から持ち上げるようなイメージです するのは一瞬で長く吐いてください。オッケー、次は上を向いて寝ましょう。 膝を抱えて体を引き寄せる感じでお腹を使いながら腰のストレッチをしますお腹へっこましながら息を長く吐いてくださいスタート少しでも力を溜まり抜いてお腹を使う意識をしてください息は長く吐きますどんどん中を引っ込めます でふーっと長く吐きましょうはい OK ですそれでは腰取りプランクやっていきますまっすぐのままだと腰が棒をしても取れてしまってお腹の力が抜けてしまうことが多いですまずは腰を一番高く上げてお腹を締めたまままっすぐよりもちょっと下まで下げて キープです息を吸ってる時は腹部が開いて息がなくなるぐらいの時に鍛えられますんで長く息を吐くことを意識しましょう今回20秒しますんで目安としては呼吸が3から2回6秒から10秒ぐらいを目安に吐いてくださいいきましょう一度お尻を持ち上げてお腹が下がった位置からスタートですいきます力や枝たまま体を下げてスタート ーオッケー・まだね一回目はね体力残ってますからあともう二回やったのってつま先と肘をこういうふうに縮めるような感じで地面に力を入れてください 回目行きましょうスタートオッケー もう一回頑張りましょうそれではいきますスタート オッケーッ聞いてるいてるーおまけとしてあと2種目今のお尻を上下に動かします今度はお腹を縮めたり伸ばしたりしていきましょう同じように20秒お尻を上げたら下げる上げたら下げる繰り返していきます呼吸は一緒いきましょうスタート もう一回で終わりでラスト行きましょう。お腹引き締めましょう。行きます。 うわ、行ってっ て, て。ああ、酸欠酸欠。ふう、まだ元気ある人は。次の動画、頑張っていきましょう。